はいおはようございますラスカラでございます本日の動画はですね沖縄県の浦添市にございますジャイアントステーキさんにお邪魔しておりましてもうね目の前に見えておりますそう本日はチャレンジメニューでございます今回ねこちらのジャイアントステーキさんで挑戦させていただくメニューが 5kg のステーキ丼ということでめちゃめちゃうまそうなんですけどものすごくきついらしいんですよ 実はですね先日、マックスさんもこちらのメニューに挑戦しに来ておりまして結構、やばかったと。 まあ、事前情報を頂 い, いておりますで今回のチャレンジメニューなんですけれどもこちらの条件の方が制限時間が45分重量が5キロのステーキ丼となっておりまして成功の場合はお食事代が無料の上に5000円分の商品券がいただけるそうなんですが失敗の場合は1万2000円のおしゃれとなっております今日のチャレンジはきついことが分かったんで空腹できておりますめちゃめちゃうまそうなので早速挑戦していきましょう す、はい、いします3 2 1ういただきますそしたらひとまず肉からいこうかうわうまそうこれちょっと見えますめちゃめちゃ最高のレア加減でございますいただきますうまんやわらかんうん、ま、うんや これはやばいわガチでやんないと<笑>ちょっとマジでクリアやばいかも、うんうん、これは細かく切った方がいいかもねうんうまうん、うん 返事って忘れるぐらいうまいわ<笑>肉やわらかマジでねステーキっていうか牛肉のたたきぐらいやわらかくてね火がレアうん火がレアっていうか火の通りがレアだねうんう、うん、ちょっとご飯見えてきましたんでステーキ丼ですから ご飯と一緒に食べましょううー、ん、ますこれいきますうーうまこれ、ね、ソースは結構甘辛系なんでめちゃめちゃご飯に合うねうま そしたらこれ、温玉ディップしてみましょうかよっうわっうまそうこれやばいねうまっめっちゃうまいなうん<笑> チャレンジメニューはめちゃめちゃ贅沢だわこれならむしろ1万2千円安すぎるぐらいんちょっと待ってちょっと待ってなんかいるねご飯の下にうんハンバーグだ皆さんご飯の下にいいサイズのハンバーグが入っておりますハンバーグでもご飯食えんのか<笑>最高だなこれ うん ま, っうん、まいけどこれ何個やってんだこれ。 こういういレアステーキ系っていうのは普通のステーキよりも柔らかいんだけど弾力があるから咀嚼も増えてかなり顎がやばいかもちょっとご飯も進めないとやばいなバランスが。 このタレはうまいからなお肉なしでも十分美味 い, いんだよねうんでも今でやっとこの上のお肉が半分ぐらいかなこんだけ食べた半分って相当に肉あるけどね<笑>うまっ。うん うん今これで一通り上のステーキの方は一口大にカットできたかなこれでやっとステーキ丼として食えるわ<笑>うん うんこれお肉はお肉で食わないとちょっとね間に合わないかもしれない。うん、うん 今ね顎がやばいね、だんだんねかめなくなってきた。うん うん。 you、mm -hmm. 不会 とということでですね、えー、本日のチャレンジは、えー、見ての通りというか、えー、結果ですね失敗でございますもうとにかくねあごが開かなくてごめんね喋りもちょっと聞き取りにくくなってると思うんだけど。 ただちょっとね皆さんに勘違いしてほしくないのはめちゃめちゃうまかったです味はものすごくうまくて後半あの口が開かなくなってしまっておちょぼ口気味というか小口気味でねちょっと食べてたので勘違いされる方ももしかしたらいらっしゃるかと思うのでそこはねちょっと申し訳ないなと思うんですけれども本当にお肉自体めちゃめちゃうまかったです乗ってたねステーキの方なんかもう表面はねしっかりと高温で焼かれてるので香ばしさがあるんだけど 中はねめちゃめちゃレアな状態になってるんでお肉自体のねうまみとか香ばしさこれが加わって本当にステーキ丼としては最高の一品でございましたまたねあの中に入ってたハンバーグなんかもかなりジューシーには仕上げてくださってすっごく美味しいので、ね、改めてチャレンジしに行きたいなと思っておりますあというか実はね、えー、今ジャイアントステーキという名前になってるんですけども 以前はね、ゴリラパンチさんという店名でして 3kg のね、ステーキセットのチャレンジは挑戦しに来てるんですよなのでもともとステーキは美味しいっていうのは把握してはいたんですがハンバーグもねここまでうまいのかと感動いたしました裏添えですとまあ大体国際通りの方から来れば20分ぐらいかな車でぜひねこちらのジャイアントステーキさんで 美味しいねステーキやハンバーグ皆さんも食べていただきたいなと思いますいやおそらく結果的には 4kg いったかいってないかぐらいかななので全然ねこう喋る余裕も<笑>あるんだけどまあ結果的にはねちょっとスピード感が間に合わなかったということで今回は失敗となりましたまあ、今回学んだことはですね、えー、皆様もステーキの食べ過ぎには気をつけましょう<笑>ということで本日もご視聴ありがとうございましたこの動画がと思ったらチャンネル登録コメント高評価 またですね、えー、サブチャンネルの方も指導しておりますので、概要欄の方からぜひチェックしてみてください。それでは次の動画でお会いしましょう。うん、じゃあ、ね